演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらファミリーマートの生キャラメルなプリンを食べたいと思います生キャラメルなってどういうことでしょう生キャラメルプリンじゃダメなのかな奈良キャラメルのにねっとり甘いおいしさ味わプリンと書いてありますが一体どんなプリンなんだ見た感じは普通のキャラメルプリンのように見えますがま食べてみれば分かりますよねチャンネル登録 どうかよろしくお願いします。中身はこんな感じですね。では。いただきまーす。このカラメルの濃厚さ、どれを変えてるかなって思って。 うん、なるほどキャラメルの味はしっかり濃厚、ね、口の中に広がるだけでなくちょっとねっとりとした食感もあってあのカンヌのキャラメルの味も出していますキ、ね、ャラメルクリームとかでもこういう味わいが出ていますキャラメルをとにかく楽しみたい人向けのプリンと言えますね口の中にうまいこと広がってくれましたのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンデヘ